車車が落ちて木に突っ込んでた。え 景色やな。これ全部温泉？だってさ、ん な, なんかいいすごいなお家お家でみんなこの辺はさ温泉出るんかな。そうなの。いやだってさ硫黄の匂いさえな うわすごい岩の匂おい98度の何がこれの足上の「98度の高熱」って書いてある<笑>わすごい さ あ, あんまりこう九州に来たっていう感覚ないけどさ、うん、ああいう言葉聞いたらな、うん、あ, あ来たんやな実感<笑>あ、これあったね友さんが使ってるやつ胸元いつもお風呂でお取り寄せしてますうわおすごいお、ホルトン おすごい水引いていく端くんちゃんと 地獄なんだ<笑><笑><笑><笑> はい写真撮っててください。うん<笑> 1,2,3 と今反応してますねあそこまで煙が届いて何かと反応したんです実は温度がとっても高いので粒が小さい透明な水蒸気と反応したね。ここには出てますが今カメラにも目にも映らないんです煙とくっつくことで見えるようになります温度が高いお湯の上には透明などっ出てるんですねすごい湯気もこのくらいのサイズありますがまあ、煙とかかけてみますね ここからう見えられたと思います。この白い雪煙の白さや勢いが変わると思います。はい、ではご覧ください。あはい、いかがでしょうか、ね。これがいつも出ている100度の水道水です。 では卵の方はテーブルの方にお塩とお醤油ございます黄身が出ましたらぜひお醤油でお召し上がりください、うん、あ、醤油ってわかるうん美味、うん、しいちょっと味が濃いねなこのカラメルのところがしょうゆ、ん、味 うん、うん、トロトロで美味しいわ。うん。うん、うまい美味しい。めっちゃ合う。うん。<笑>うん<笑>うんうん、うん。美味しい。うん、合うなゆず。じ うんうまあうな、うまいああ、ここワニがおるところや<笑>どこ触ってんねなんのスイッチワ <笑>, 笑ってうお何これ 温泉っぱなしのワニがいっぱいるすごいるる動動ててやだらだらやろ。<笑> 緑はなぁもうが繁殖したらなんか濃くないねんて濃くないうん色緑色がお箇所以上集めたらなんかもらえるのうん、<笑>ハートなーやうま、んうん またね。うん。綺麗な。はい。超めっちゃすごいの見た。<笑>これ何ですか。地獄団子汁。<笑>これは。むせる。もう、なんか匂いがもうむせそうやん。やばい。いただきます。 <音楽>る見せ<笑>、うん、<笑>おい辛い。<笑> そりゃソフト買うよね<笑>あの辛いの食べた<笑>癒しの一口はいかがですこのために頑張っ頑張る<笑>必要がある。 うわすごい すごい。真ん中が黄すごいな。ツリーハウスやったんが地震でもう使われへんくなった。 うん、地盤沈下したいんで。へえー。あれ、立ち入り禁止。えー、車。車が落ちて、気に突っ込んでた。え。<笑>え。なんで。分からん、ここ電波繋がる。 やつながらんのんちゃんだかなえ なハハハハ。 ぱ、えーえー、<笑>ぱいいいいいすごれ野野菜菜もっっ取る先に野菜食べ。 なんか値段的にそんなにたくさん入ってると思わなかった。うん、<笑>すごい。なんかキャベツとか小松菜とかな。うん、そういった。油中系の野菜は毒、うんうん、体の排泄物じゃないな。なんか毒出しになるから食べた方がいいって。野菜ソムリエみたいな人が言ってたです。うんみたいな うん、さっきも警察も言うてて警察官の人、うんうん、この辺は、うんうん、高いところにあるんかな、うんうんうんうん、畑がだからキャベツがすごい生産量が多いと、うんうん、キャベツ美味しい新鮮なの食べれるよ、うん キャベツ食べなさいってことやね、うん、すごいああもう言わんでキャベツいっぱいうん食べなさいってことやうんさっきさっいかうん美味しいねうん<笑>、うん、すいませんはい入ってお願いしますありがとうございます、はい ペーペででの最っぱマーじゃんやってるじゃけどのそうんんかとこここい い, いいねししもまままたた来ます<笑><笑>こうしてなんか知らんところで飲むのも楽しいなめっちゃなんかなんていうかな。九州弁でまた、うんうん ま た, また来てくださいねみたいな感じで言われたから、うん、もう一回戻って「また行きます」って言ったらめっちゃ笑われ た, <笑>笑われた<笑>まあそんなこんなで宮崎の一日目の夜が終わりました美味しかったごちそうさまでしためっちゃ安かったしった<笑>めっちゃうまかったし量多かったし<笑>あのこんなんありな最初注文した時にまだち 私が頼みそうやったからか知らんけど「うん、もうこれくらいにしときましょうか」って言われて「うん、えー、まだ頼みたいなんけど」と思ったけど言うこと聞いて正解やっためっちゃ一皿が多い多いくせに安いから、うん、金額読まれへんかってなそうあの2人でいつもまあ1万円コースかなと思ってたら、うん、めっちゃ安かったお腹いっぱいでいっぱい飲んでどっちもいかんかった、はい、安かったし美味しかったしおしかったじゃあ、はい というわけで明いよいよ、明日はいよいよ。明日はいよいよ。目的の。行ってきます。行ってきます。朝<笑>もよろしくお願いします。<笑>あれ、目をか、すごいね。目をすごいじゃない。 どういう。<笑>